おはようございますただいま3時半です、えー、これからダイヤモンドスカイツリーの撮影に行きたいと思いますう い, いっす あ、もう雲焼けてきました、もしかして、ちょっと色づいてますね。雲焼けてきました。ああ。ああ、ほら。うん、なんか出てくればいいなって感じですね。本、う、当、ん、ね、うん。今の出てきそうな感じしますよ。あの日の出は、あとまだ50分ぐらいあるんですけど。うんと、それまでの間に、どんどんどんどん明るくなってきますんで。いいですね、うん、そうですね、そうですね。いいいいいうん、本当あの、スカイツリーのど真上に来るので。 そうですその右側のやつが白飛びしなければ OK なんですけどただまあ撮っててちょっと気持ち悪いなってなったらあのちょっと絞ったりして。 やったがいいいで す, かねですよねいやこの時間はもう張り付いてた方がいいですよすぐ変わりますから皆さん撮り始めてますねだいぶ焼けてきたかなはいこんな感じでだいぶ空が焼けてきましたあそこにス カ, イツリースカイツリーがありますスカイツリーがありますあこれ抜けるなこの雲 多分大丈夫じゃないかなこれ。抜けそうですね雲ね。うん。いい構図じゃないでしょうか。大丈夫ですかね。はい大丈夫です大丈夫です。あ今 AF になってますこれ、はい。あら、マニュアルフォーカスにして固定した方がいいですね。ありがとうございます。えっと私的には今の景色が一番好きです。今の景色が一番好き。はいあの日が昇ってくる前のこの青いところと夜と、うん。 オレンジのところが一番好きな景色で す, あでですあ何言ってるんですか<笑><笑><笑>あのなんか飛んでるのは、あれはもう許容範囲なんで粘ってますね全然粘ってません。そのぐらいだったらあの画像処理してもまだ白鳥復元できる全然さますあの飛んでると思うんだよ異語役ってどっちかというとう練習とかが強いカメラですよねさら、ね、に開けてきましたよ上げてきました、いい感じ ちょうどやっましたねいい感じいい感じですああいい色になってきたないい色になってきますね、うん、これ私の機材です、えー、右が GFX に Pix の, の FL モデルを付けてあってでこっちらパナソニックの S5 にタムロンの 7200の 2.8 を EOS から L マウントに変更してつけてますでこっちも左はもうタイムップでこっちはもう一発勝負の構図でこういう構図でいってますこの構図で撮ろうとしますちょうど太陽が昇る頃に雲が行けそうですね スカイツリーであっち側に東京タワーもう消えちゃってますけど東京タワーああ太陽昇ってくる太陽昇ってきそうでこっちが筑波山でですねこのままでこっちのねこっちのピーナスベルトがすごいんですよえっ、ー、とね今これ私の ニコンちゃんがここでホーリングレールが持ってますけどほら池袋駅の上にこうやってビーナスペルとか出るんですよめっちゃすごくないですかこれ。 <笑>無事撮影が終了しましたよかったとりあえず天候に恵まれてよかったと思ってほとねよかったよかった天候に恵まれてよかったほんとバッチリいきましたまさかおまけの富士山までこんな撮るのあっ富士山ね富士山まですご い, いです ね, これはすごいねああバッチリですね今ねほんとだいやいやいやよかったよかったじゃあこれにてえっ、ー、とデイスリーが終了でございます えーとりあえず、えー、あ胸いっぱい言葉にならないんですけど皆さんに撮影していただけて本当によかったですったえー、ただいまサンシャイン展望台のダイヤモンドスカイツリー2日目でございます、えー、今ちょうど撮影 してていいいただいてるととこなんですすけどちょっと今日やばいっすね雲海っぽくなったんですよ雲海っっぽくなって、まあ、スカイツリーがあってあそこの上に太陽が出るっていう予定になってますね昨日前日に雨が降ったのでその影響でまあ放射冷却的に雲海っぽいのがまあ、霧なんですかねが発生してる感じなんですけどでもこれ。 海まで続いてるからなんか毛荒らしっぽくなってるのかなで今雲が焼けてきましたでも太陽が昇ってくると多分この太陽の光がこの雲海を照らすんで結構今日面白い絵が撮れるんじゃないかなと思います常に気付けをしています 今日、平日の開催なんですけども、えーとまあ、お客様がですね、えー、参加されてるお客様が比較的少なめなので割とこと余裕を持って皆さん窓にカメラを設置して撮影してる感じですかね。 西側ほうが雲海すごいですねこれあすごいすごいえうわヤバな何これうわーこっちもカメラ仕掛けとけばよかったーあれこっから富士山見えるんだヤバいうわっ富士山赤く これでいけばいいのかなこの g o p でタイムラフすればいいんだパナソニックの S5 にタブロンの7200の 2.8 というか、ね、こっちがニコ ン, ああニコンの Z7 にジンフェクトという感じで撮影をしています